演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちら業務スーパーで買った輸入ジュース3種類を飲み比べてみたいと思いますこちらがリンゴジュースこちらがブドウジュースこちらがマンゴーネクターですマンゴーネクターってこの前の缶でもあったようなあれとはまた違うのかな どれかなって気になりますけどやっぱり最初はシンプルなリンゴジュースから飲んでみたいと思いますちょっとこっちに下がっておいてね<笑>見えないからねではどんな感じかなトルコタンなんですねこれ全部そうなのかなではこれ振ったりとかしなくていいのよね今もう開けちゃったけどあれよく振ってからって書いてま す, ますねちょっと。 少々お待ちをではうん見た目はよくある透明のリンゴジュースですね。 リンゴの香り、結構してきましたね。こぼすと嫌なんで、しっかり締めとかないとね。はい、では、なんかこうしたの、ちょっとビールっぽくも見えなくもないような、まあ、飲んでみます。うん、りんごはトルコって言っても、そこまで変わらないんだな。ということは、つまり、そういう味ってことです。次は、ぶどうジュース、なんか、ここに海鮮豊富と上手な、注いただっていうのが書いてありますね。 かたたええこえここを誘のええええ見た目はい、はい、こんな感じです。 グラスの方が良かったかなあもちろんワイングラスのことですよでは飲んでみますぶどうもそこまで劇的に違うってわけではないですけどなんだかすっきりしていますねこういうのいいねはい最後はこちらマンゴーネクター、ね、え揺れてるのかなてて は,、ねでは なんかマンゴーのこういうジュースって初めて見たる気がするな食べたりとか缶とかはあってねどんな感じなんだろうこの前の缶とはまた違ううわ最後の最後で悲劇に見舞われたうん色は確かにマンゴーですねまあネクターって書いてあるんだから当然ですけどこれでマンゴーが入ってなかったら何なんだよこれって話ですからね 飲んでみますマンゴーはネクターだから前の2種とはちょっと違いますねうんどっちがいいかっていうわけではないですけどリンゴジュースはいわゆる普通に美味しいリンゴジュースリンゴジュースと言われて想像するような味でした結構すっきり感があって朝飲む時とかいいかもしれませんねこちらは そういう、いりんごは健康にもいいまあ、ジュースに入ってもちょっと怪しいですけど、うん、と思います朝にいっぱいにおすすめで、ね、こちらのさせていただきますそして2つ目のこのぶどうジュースこちらもブドウの味が結構しっかりしていて端を 30% とか 30% って書いてあるんですけど結構キリしましたねそしなんだけど甘ったるくするわけではなく何か こうなんいとは言えないんですけどち ょ, ちょうどいい感じにまとまっているそんな感じでしたうんブドウジュースってなんか案外飲む機会がないので、ね、こういうふうに飲めたっぷり飲めたのも嬉しいですねというわけでこちらの点数をさせていただきますそしてこのマンゴーネクターこれはネクターなので他のおかとちょっとドロッとろみの感じがありましたねとろっとしていってそれでもマンゴーの風味が口の中に広がってきましたね プリンとかで食べるのと遜色ないマンゴーの風 な, なんですがネグダなのでごくごく飲めてより感じやすくてこっちの方がいいかなと思いましたマンゴーが好きな方はぜひおすすめしたいのでこれもこちらの点数とさせていただきますはい業務スーパーの輸入ジュースとっても美味しく飲むことができましたそれ桜宮後悔するまで追い続ける桜の